演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらファミリーマー牛タマトの牛玉トースティバを食べたいと思いますうーんたぶん名前からしてすき焼きをイメージした具材が中に入ってるってことなんでしょうねすき焼きに卵はつけますしラーメンでこうやって 卵、は、黄、い、の黄色い色もちゃんと見えますねこれは美味しそうではいただきますうーん確かにお肉のうまみや割り下の味もあったのですが卵が全般的に多すぎて。 なんか卵をつけすぎちゃったすき焼きを食べているようなそんな感じでしたねでもうちょっと卵は浸んための方が良かったかもしれませんまあおしくはありました ね, ねもうちょっとお肉とか割り下のうまみが欲しかったなということでこちらもペースアトさせていただきましたご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとうれしい全部塩味だ